眠い不安だよー。2020年の東京オリンピックまであと。少しだ東京オリンピックといえば、競技種目として初めて空手が採用されたんだよねー。どんな熱い試合が見られるか、今から不安にも楽しみだよー。まあ、でも実際のところ。 競技の空手ってどんなことするかよく知らない人も多いんじゃないかなそこでこのふわり師匠が空手の何たるかをバッチリ説明しちゃうよしっかり予習をしておけばオリンピックが5億倍楽しめること間違いなしおっふわり塾まず初回は空手の形式について説明するね一口に 空手といっても、実は流派とか、団体ごとにルールが全然違うし技とか、型も様々なんだクワリもね、全部でいくつ流派があるかはまあ、正直全然わかんない流派がね、いっぱいありすぎるせいで競技としてのルールを統一化できないところが 空手がさななななかかかオリンピック種目になれなかった理由の一つじゃないかなってふわりは考えてるプレステ4でストファイやってる人と XBOX で鉄拳やってる人とセガサターンでバーチャファイターやってる人がいるみたいな感じかな違うか<笑>あそんなわちゃわちゃな空手なんだけど大きく2つに分けることができるんだまずは フルコンタクト空手とあとは伝統空手フルコンタクト空手はその名の通り相手に攻撃を当ててぶん殴る空手じゃあ伝統空手はってことなんだけどそうそうそう相手に攻撃を当てないいわゆる寸止め空手だ、ね、オリンピックの種目になっているのはこの伝統空手なんだ。 動画では伝統空手をメインに解説していこうと思いまーすフルコンタクト空手は伝統空手から派生して生まれた形式の空手なんだけど試合の仕方とかルールがね全然違うんだねまあ例えるのであればフルコン空手は「ハンターハンター」とか「ジョジョで」で伝統空手は「ワンピース」とか「テニスの王子様って感じかな。 違うか<笑>まとめ空手には相手をぶん殴るフルコンタクト空手と寸止めルールの伝統空手があるよオリンピック種目の空手は伝統空手のルールが採用されてるんだよでは次回は空手の競技組手と型について説明するねチャンネル登録をして 次の稽古に備えるように